はい<音声>はいどうも す, すみませんよろしくお願いします<音声>よしはいはいヤマト運輸に今日は行ってきました今日は日常私の日常にちなんで ままた商品の紹介をしていいこうと思います今回おすすめする商品なんですけれどもこちらのスマホホルダーになりますこちらのスマホホルダーは m a x ス i n さんからまたご提供いただいたものになっておりますで今日は実際自分が車に乗りながら こちらのの最大のライバルになりますデザートウエストとの違いの観点でこのマックスウィンのスマホホルダーのレビューをしていきたいと思いますでこちらのスマホホルダーまずすごいいいなって思うところは何かと言いますともう見ていただいてお分かりいただけると思うんですがこのステアリングのこの間にスマホを 設置できるとということになりますそれによって何がすごいいいのかといいますと、自分がこう前を向いている状態、この龍の中にこうスマホを置けるということと、もちろんこのメーター周り、まあ、こういったものも視界に入れるために、まあ、自動車に関してはここにメーターがあったりするわけなんですけれど、 このエリアにスマホを設置できるとまいうことが最大のポイントになりますで。かつもう一つありまして、ここに置けるということは、まあ、当然、前が遮られてしまうと置けなくなってしまうわけなんですけれども、こちらは形状が このような形で少し独特な形状になっています。なので、ここにスマホを設置したとしても、メーターの邪魔にならないとまあいうことから、この真正面にこのスマホホルダーが置けるとまあいう構造になっているとまあいうところも大きなポイントになります。 で、こうやって今実際走行しているわけなんですけれども、メーターも全く被っていないのがお分かりいただけるんではないかなと思います。まあ実際これがあってもなくても全く変わらない状態ですし、運転がしにくいということも全くないです。で、かつ、まあスマホ、 まあ、ホルダー置いてるってことは、まあ、当然、運転してるとき、もちろん運転してるときにスマホを見ちゃいけないんですけれども、やっぱり、こう、気になってスマホを置いて、まあ、スマホで何か起きてるのかっていう、まあ、情報をキャッチするっていうのは、まあ、常日頃ずっとこう、皆さん行っていることだと思うんですけれども、できるだけ、安全に使える方がいいに決まっていますので、まあ、そういった意味から、このマックスウィンの、このスマホホルダーは非常に、 優れてていいいいいるとと言ってもいいんじゃないかと思いますでさらに真夏、非常にこ今、暑い時期で今も見ていただくと39度、外気温計、今39度になっておりますが、非常に暑い、まあ、そういった状況の中で安いスマホ、今までのスマホホルダーですと、これ、9番タイプでも取れますよ、時期。でここ今炎天下 で、めちゃくちゃ熱くなるわけなんですけれども、もうここの吸盤の糊がものすごい安っぽいものになっちゃうと、すぐに脱落します。もうスマホ置いただけでもスマホの重さで脱落してしまうわけなんですけれども、まあそういうのが全くありません。このように。で、こっち今、ちなみに比較用にデザートウエストを置いてあるんですけれども、デザートウエストはもう全く 脱落するという心配すらないです。ものすごい、もう、しっかりと、がっちりと固定されている。この夏場であってもう全く関係ないです。がっちりと固定される。落ちることがもう全くないぐらい。で、これ、第5世代の最新のモデルなんで、もう、この吸盤がさらに強化されているわけなんですけど、もう落ちることがね、全くありません。で、この、マックスインはどうかというと、マックスインも、 落ちません。非常に硬い。これずっと真夏の炎天下の中これ置いて使ってるんですけど、落ちません。全く。これ、ステッパゴンの場合ですここ開くわけなんですけど、ここちゃんと、蓋もちゃんと機能してるし、外れることが全くないのがお分かりいただけるんじゃないかなと思うんですが、非常に、もう、このデザートウストとこの吸盤のこの接着力というのは遜色ないと言ってもいいと思います。 なので、これはデザートウエストに変わるスマホホルダーと言ってもいいんじゃないかなって思います。ただ、まあいいところだけではやっぱりなくて、商品って全てがたけてるっていうことは、やっぱりさすがになかなかなかったりする。いいところももちろんあるし、悪いところもあって、で、いいところから悪いところを引いた時に、まあいいなって思えるかどうかっていうのがすごく重要な ポイントになってくる選ぶ上での重要なポイントになってくるのかなっていうふうに私は最近思うわけなんですけれどこれは横に向けてスマホを見たいといった場合にすごく便利なスマホホルダーになります縦にしてしまうとこれもちろん縦にもできるんですけれどもこの使い方ですとステップアゴンの場合だとここが僕の上ではすごくベストだっていうふうに 判断ししててここにしてるんですけれども、まあ、このように、まあ、もちろん縦にすることもできるんですけど縦だと今度、この場所が、ね、あんまり良くないっていうのが、まあ、ちょっと僕の中ではありまして、まあ、ステアリングがありますのでここだともうステアリングのホイールがあって邪魔になっちゃってスマホ見れないわけなんですそうするともうここに置くっていうことが成立しなくなってしまうのでダメなわけなんです。 で夏場って結構難しくてエアコンの吹き出し口孔あります、でエアコンこう当たらないともう今こう40度近くなってるんでかなり暑いです、正直だからもうエアコン の, この風を体に当てないともう熱中症になっちゃうぐらい暑い僕なんか特に暑がりなんでここはできるだけ塞ぎたくないっていうのがあります。 でもスマホホルダー、こういったところ、エアコンの吹き出し口の上とかに置いてやると、携帯をさらに置くんで、塞がっちゃうっていうのがあります。そうすると、もう、今度はエアコンの吹き出し口が塞がっちゃって、風が当たらないっていう、こう、少し不満が出たりするわけなんで、設置するっていうのも結構難しかったりします。まあ、こ, れはこの評価っていうのは、車によっても大きく変わってきます、正直なところ。なので 一概にどのスマホがいいかというのは言えないところというのはあるかもしれないんですけれども、ステッパーゴンの場合は、かなりスマホの設置というのも実際にやってみないと分からないなというところはやっぱりあると思います。で、この MAX3 に関しては、私はこのステッパーゴンで使うということにおいては、このステアリング の, この真ん中、自分の進行方向、この前に置くのが、 すごくいいかつ、横にして設置するのが一番使いやすいと。まあ、いうことで、まあ、私は判断して使ってるんですけれど、これはすごくいいと思います。ただ、動画を見るということにおいて、すごくいいかなって思っています。で、それ以外のところにおいては、やっぱりこのデザートベストの方が、まあ、僕はすごく使いやすいなっていうところが、やっぱり正直なところ、あったりします。まあ、横に向けて見ることもできるし、こういうのに縦にして向けて見ることも、まあ、当然、 できると、まあ、いうこともあります。で、カーナビにかからない、この高さ。これ、低すぎちゃうと、今度、カーナビにかかっちゃうっていうのがあります。なので、このマックスイン低いっていうのはいいんですけど、ステアリングの前に置くという意味においては、この低い位置っていうのはすごく生きるんですけれども、他の位置に置いてしまうと、エアコンの吹き出し口に当たったりとか、このナビの画面に引っかかっちゃったりとかっていうのが、やっぱりあったりするんで、 結構難しかったりします。なので、まあ私はこれが、この形状に関して言うと、真ん中が一番いいかなということで、一番使いやすいかなと思っています。ということで、こちら、実際に私これドライブしながら、このスマホホルダーのまあ利便性、スマホホルダーのまあいいところ、悪いところについてまあご紹介をしてきました。 で最終的に私の所感ということで、まあ、デザートウエストとのそそのののねデデザートウエストのデザーートトトトウウエエススとの比較でということで言いますと、私は動画を見るとか、携帯を横に向けて見たいといった場合なんかは、このマークスインのスマホホルダー、すごくいいなって思いました。でそれ以外に関して、縦にしたい場合、あとは待ち受け画面としてスマホを置いたりとか、携帯、 充電するために置くと言った場合なんかは、こちらのデザートウエストを使うとまあいうのが、まあすごくいいかなと思いましたので、まあこの二つを使い分けていくことによって、まあすごくいいんじゃないかなって、まあ正直思ったところです。ただデザートウエストも悪いところあって、やっぱりこういったインパネの上のところにこう置きますんで、少しこう出っ張り感というのがあります。でもマックスっというのが、 マックスイマックスインのいいところっていうのは、この出っ張り感が全然ないっていうことです。まあ、このような形でツル状になっているので、こういう感じで下にこう置けるということがありますから、すごくこのインパネの上がフラットになってて、すごく見渡しが良くて、障害物がほとんどない状態なので、見渡しが良くて、ドライブがすごくしやすい環境作りができるというところが、すごくこのマックスイの スマホホルダーのいいところなのかなと、まあ、いうことを今回感じた次第になります。はい。ってことで、今回こちらのマックスウィンさんからご提供いただきました、こちらのスマホホルダー。こちらの商品の詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価をいただけますと、